こちらもちょっとあのいきなりゲストがやってきますが石川さんとは長い付き合いですから作品のことも本人のこともいろいろ話していきましょうとなっているんですけどもいやーまあありがたいですねカイトうんあのカイトとはもうほんと長い付き合いでです ね, ねまああるエピソードを先に言ってしまうとよくカイトが 冗談なのか本気なのかよくわかんないテンションでこう言うんです吉時さん後輩に道を譲ろうとは考えてないんですかってよく言うんですよ、ね、あれは違いますよだって選んでるのは制作の皆様ですからね僕はあのオーディションをやって勝ち得てるわけですから、ね、え俺次の時もカイトに行ってやろう まあ、多分あいつ 80% ぐらい本音で言ってると思うんですけど、まあそれぐらいなんかちょっとあの言い合える仲という中でもあるので、あのぜひ次回もですね楽しみにしていていただけるとありがたいです。はい、えそしてですねあのアニメもラジオも頑張っていきますのでどちらもよろしくお願いします。それではここでお別れです。次は第1回目の放送でお会いしましょう。 ここまでのお相手は松岡義嗣でしたおやすみなさい